たちが、えーまあ、クルメ23年間生まれ育って愛を育んでいただいた<笑>に貢献できるように、まあ、クルメの魅力をたくさんお伝えできるような、まあ、県外の方いろんなさまざまな場所の方たちにクルメの魅力をたくさん伝えられるようなラジオに番組にできたらなと。彼<笑>は、うん、23年間出 て, てましたけどこいつ1回だけ福岡に出たんで<笑><笑> 僕の僕はもうずっといるので、僕の方が愛を強いので、それはちょっと示してね、えー、これは皆さんに伝わればいいなと思っております。はい。は長、い、からあるものをちょっと渡していただきたいと思いますの例のもの。社長がおお、おちょっとです、ね。はい。事例をですね、お二人に。えっ事例インクルージョン。佐久田東也さん、米沢大志さん。え、キラリくるめ宣伝家。 勤務を命ずるぜひ受けていただきます、えー、クルッパの部下としてクルメの魅力を誰が書いたんだこれ<笑>面白おかしく発信すること久留米ふるさと大使になれるまでがむしゃらに頑張ること<笑>あいいですね、はい、ぜひ本当頑張ってください<笑>令和4年9月26日久留米市長原口信吾それではお二人に任命いたしますので受けてください はい、い<笑>、ね、<笑>うござますすげえ<笑><笑> いいんね、い私も知らんやったら<笑>全部が崩れままますすすか頑張ります、はい、ありがとうございますありがとうございてネジみたいな名刺ですね。<笑><笑><ギ><笑> 最初に裏もうあるんですか とということでクルッパ先輩の部下として選、うんえー、勤務を命ぜられました。えー、インクルージと申しま す, す。どうですかいやー、そうね、まさかあのクルッパの部下になるとは<笑>。おい、クルッパ先輩の。あ、クルッパさん。クルッパさん の,、はいまあでもあのあ。言うな、お前、最悪、絶対使えんじゃん、それ。<笑>お前、絶対使えんじゃん、そうそう。芸人になる、こういうの。考えたら分かるよ。お前<笑>いや、もう本当ね、はい、あのー、誇らしいことだ と, 本当にと思って嬉しいことでございます。我々、その、クルメ、 生まれクルメ育ちということでそしてそこの中でこのくゆらりくるめ宣伝家の中の公務員になっちゃったということでマジじゃない で, ですかその芸人系公務員といういしかもこれあの何あのこの前のコーナー、うん、その何芸人 な, なしなしみたいなっていう、ね、そのライブのコーナーでねあ、うん、って俺それで公務員って出して、うん、それで結構ウケた、ねうん、今あるあるな結果ねあるあるに変わっちゃったから<笑>我々のせいでねあると思わなくて原口市長にも ね、市長にも初めてお会いしましたけども、どうでしたかいや、だから、なんか、すごい、なんか、貴策な、そうね。ねそのいい意味ですけど、うん、その、最初入ってきたとき、市長じゃないかと思いましたもん。そうね。ね。あの、座って気づいたよねい<笑>この市長でさ、って<笑>なったのね。<笑>で、あの、なんか、その、ここに来るまでにいろんな人とすれ違って<笑>、うんね、俺らその人が市かっとその、市長、市 長, 市 長, なか市長と思って言ったら、<笑> あ, あ、違う、あ, あ、違うってう一番そうっぽくないんですよない方が。いや、だから、ね、なんか、ああいう人、 人がクシの、ね、主張だから、いい街になってるんだなっていうのをそう、ねえー、感じますので。そねまあ、我々、クルッパ先輩の部下としてキラミ、きらり久留米宣伝家のインクルージョンとして、今後も頑張っていきたいと思います。いえいえ